はい、皆様お待たせいたしました。これよりゴボウさんにインタビューしていきたいと思います。えー、インタビューカメザノです。よろしくお願いします。 I feel a little bit of relief and also I feel like I got to the point that I wanted to be. Throughout t h e three days, how do you feel about EVO Japan 2023? もう、めっちゃ楽しかったです。ね。I had so、much fun. 対戦相手の人も強い人ばっかりで。that I played against. 充実した、えー、日々を過ごせました。g r そ a t それでは次の目標、<笑>いかがですか Uh, could you tell me about what's your next goal?、Uh, next one is definitely e v o i n v e g a n I'm going to be practicing for all the tournaments overseas from now on. えー、のバーを知ている人なら、ぜひ近々、原ダのバーに来てください。 I love to go, I love to be on the show. I love to be on the show. o I love d y to be on the show. f t h I love o to be r on the show. I love o to i be on the show. I it really I'm very grateful am、uh, me Would you give some messages to all the people who are here at the booth? 頑張ってししししままた。ここれからも応援よろしくお願いします。こがこちょっとこう自分が嫌いで聞こうかなと思ってるんですけど、きょう、めちゃくちゃきつい試合から始まったと思うんですけど、はい、試合前の気持ちってどうだったんですか なんかもう開幕って言われたんで、はい、もうやばいよこ れ, とでも、あのー、これまでも、そのうから も, もうやばい試合、立て続けにあって、きょう今日もなんかやばい相撲からしか出せないみたいな、まあ、なんか何かしらの試練なんだろうなと思って、りました、はいなるほどあのー、先に日本に取られて、めちゃくちゃきつい試合展開だったと思うんですけど、<笑>あのー、死回生をダすサン通って、そこで1セ取り返した。 ちょっとその小僧さんの動きの方針が定まったというか、はい、動きが変わったと思うんですけど、心、は、境、い、の変化であったんです、あれ、なんかその、今までの自分だと、まあ平井さに勝てなくて、はい、だから、なんか大体変えれるしかないと思って、他の座頭の中に参考にした思う、はい、そので、座頭本体の動きは、その昔から座頭っていうか、エディ使ってる人の方がうまいんで、はいは、その方の動きを参考にして。 なつもり で, あうですか普段やらないことを用意してきたっていう感じなんですけ、ね、ど、はい、今日その次もすごいきつかったと思うんですけど途中からやっぱりそのダストとそのダムドバンがめちゃくちゃ増えたじゃないですか、はい、それがその今日はすごいうまく回ってたなと思ったんですけど、はい、なんかそのダムドバンをめちゃくちゃ使うっていうのはなんかこう自分で。 これも他のバッコモを使っている人の動き方をトレーニングしたものですけど、はい、今回はもう何やっても勝つっていう、はい、<笑>目標というかもう考いがあったのでいろんな人の動きを見ながらやれることでみんなもやれるような自分も普段やらないこともある そううですよね。もう後半、そのやりたいことが全部通ってたなっ て, 言って、はいうのがあったんで、見てて、なんか新たな画像を、うん、見れたな。 の試合だけじゃなくて、はい、あの、うん、全体通して一番きつかった試合って。どの試合でした、あのー。昨日 の,、はい、あの、小川さんとの。はい、その小川さんっていう、その、まあ、昔からめちゃくちゃ強いゃ人藤。はい、はいるけど。はい、レーザーで当たって。はい、レーザーのほがかなり最後の方で、ベスト二十四直前ぐらい当たって。はい、あの、これまった瞬間に二本となって。 キャ で, でも、これからいろいろあるからいろんなものを勝たなきゃいけないと頑張って作ったんですけど、はい、最終的にそのフルセットのフレダウンの前に持ち込んで、はい、体力をお互い な, んかない状態でなんとかギリギリ1個ック通して勝ったみたいな時代にめちゃくちゃ怖かったんですけどもう本当負けてもおかしくない、はい、もうほぼ負ける寸前ぐらい で,、はい、でありがとうございます。あとはあの あのー、気づいたんですけど、はい、かなり警戒してるように感じたんですよね、はい、相手のバースト、はい、やっぱりなんか、その理由っていうのはあるんで打倒、あのーまあ、って結構、バースト対策、幸せいただくーで、はいまあ、エディか昔ながら、打倒はその潜って、バーストを持ってつけつつ、ン、は、ボ、いまあ、もしっかりするみたいな流れが作れるんですけど、はいまあその、バーストを読んだら、ストライブって、火力がすごい高いんで、試合終わっちゃうんですよ、はい<笑> 勝ちたい気持ちが強くからほど、相手にバーストしてほしい、はい、あのバーストこっちが読んで一気に優位な状況を持っていきたいっていうふうになるんで自分は結構ああいうその勝負手みたいなのが好きなので。はい なるほどな。なるほど。60006試合してる時にそ、はい、のステップにタスピード出して勝ってたシーンあったと思うんですよ。覚えてないかもしれないんですけど、はい、そういうところの暮らったら負けるけど、はい、勝てるかもしれないっていう。瞬間を結構読み合ってて、はい、あのー、ものすごい勝負上手だなと思いました。本当にね。今日はあのー、<笑>ものすごいものを見せてもらいました。<笑>えー、ありがとうございました。あのーあのー、また今後ね。是、は、非、い、大会活躍してくださ、はい。エボ 行くってのも発生してるんですかああ、そうです、ねまあそうもう、よほどのことがなければはい、どうですかそれではね、今年あのー、ごぼうさんがぜひエボジャパンとエボリューションあのに、ー、感することを楽しみにしていますそれでは皆様、えー、ごぼうさんでした拍手でお送りくださいありがとうございました皆様もありがとうございました